それでは踊っていただきましょう北海道大学園の皆さんですどうぞ待ちに待ったよさこいソーラン祭りソーランナイト目いっぱい盛り上がって楽しんでまいりましょう精いっぱいございますよろしくお願いしますイエーイ 道大学円張り心地祭はっ東雲春香一行の地へよう運夢派生めぐるまことの道は険しくも共よ力をいつに全熱き s e u t UP! ありがとうございました